昨日から今日の朝から、えー、ずっとこのお祭りに居続けてくれた皆様、本当にありがとうございます。えー、こうして事故、えー、なく大きななく、えー、この祭りを終えようとしていること、えー、最後の最後まで、えー、我々実行委員会この祭りを楽しい思い出にしていただくために、えー、精一杯頑張るとでございます、えー。これからもですね、えー、末永いご支援、ね、ご, ご指導をいただけますようどうぞよろしくお願いいたします。それでは 水楽天の演舞をもちまして、えー、大鳥と大鳥演舞とさせていただきますそれでは参ります水楽天レ礼<笑>今日のトガメ 松尾風花さん、最高のエン